キンキキッズドウモトつよし、キング、プリンスヒラの仕様との交流を報告、きっかけ会話の内容に、激アツ、面白すぎるの声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キンキキッズのドウモトつよしが、1月30日放送のレギュラーラジオ番組、キンキキッズどんなもんや、文化放送、 毎週月曜24時5分に出演、キングプリンスのヒラの仕様との交流を渡した、堂本強し、ヒラの仕様との交流日は、以前、同番組にて、平野が雑誌のインタビューで、ハートを盗みたい先輩として堂本を挙げていたという情報がリスナーから寄せられており、確かにそんなに、ほぼ喋ったことないなぁと、平野との関係性を明かした堂本。そんな中、今回の放送で、 その後、平野と話す機会があったことを告白した。すごくね、石が好きなんです。平野って話だったんで、ああそうなんや、どうもとってところから普通に話を始めて、と当時の会話を解雇。やっぱりね、この日本とか海外とかもそうなのかな石とか水晶ってなると、占い寄りの世界のイメージとかになってしまうけど、僕はね、好物として好きなんですよ。宝石寄りの話じゃなくて、鉱物として好きで。 地球がデザインした設計図ですよね。水晶って設計図が決まってるんですよと熱弁。続けて、だから人生で言うと、こう生きて辛いけど、でもこういう生き方もあるよねっていう。なんかそういう感じを意と照らし合わせたりすると、自分の気持ちがスッキリするというか、よし、自分はこういう風に生きていこうっていう感じで様々な支えになってくれるし。 シンプルにお部屋に飾るのにかっこいいなって思って買ったりもすると平野に熱く語ったそう。また、その時はあまり話せる時間がなかったため、今度は平野の好きな石の話も聞いてみたいとコメント。そして最後には、このメールのメッセージをいただかなかったら、平野くんと交流を持つ機会もなかったでしょうから、ありがとうございましたとリスナーに感謝の言葉を伝えた。どうもとつよし平野仕様の交流に反響続々。 どうもとの報告に、ファンからは、ついに二人が交流。激アツ、紫輝くんとの会話の内容を知れて嬉しい。一方的に話す強しく も, もし白すぎる。その様子を見たい。笑い。また発展あったら報告待ってます。平野くんとの交流を持つきっかけが、ラジオのメールっていうのもすごいし、ファンに感謝する強しくん素敵すぎるなど反響が寄せられた。モデルプレス編集部。情報、文化放送。